この動画は統合版アナイアレーションのゆっくり実況だよ。スイッチなどで本家をほぼ完全再現したアナイアレーションを遊べるから、気になったらコメントしてみてね。皆さんどうもこんにちは。ペットボトルのキャップに転生しました。こんな奴なんかの隣にいるゆっくり魔理沙だぜ。あれ今だいぶ殴られたそれとライぜは細胞高森の予定。ゆっくりフランです。さっさと銃弾撃たれてしまえ。なんで私暴言吐かれたのそれとゆっくりレミリアです。普通すぎてつまらん、それな。わかる。帰れ。 ということで今は鉄装備を作るため鉄鋼にて鉄を掘っています急に実況するな銃殺系にするぞかかってこいよ私には対戦車砲拳がありますよこいつダメだ話が通じねえということで VTR どうぞ今回使っていくのはアクロバットアクロなどと呼ばれている職業である公式のキャラランクは上から2番目の絵であるだがこの職用のキャラランクは A に収まるものではないまず2段ジャンプによる機敏性の高さそれと落下ダメージが完全無効であるこれらの能力によりアクロバットは様々な用途にて使用されている そんな最強に近い食料の魅力を早速引き出しに行こうということで鉄を掘ってきました鉄は取ったらすぐ焼くこれ人生の教訓ねアナイアレーションの基本的な行動ですよボケかす今回マリサ口悪くないそんなことより早く鉄を焼いてトロッコを作りたいですねはさてはマリサトロッコが芥川龍之介の短編集のタイトルとして使われていたのを知らないな 名曲を怪我すな。ということで鉄装備を作りました。これでミッドに戦いに行こうかと思います。やめとけってどうせ死ぬんだから。ということでミッドにやってきました。ミッドは唯一ダイヤモンドが取れる場所で、多くの人が集まるんだよな。おそらくですがミッドには樹液が湧いてるんだと思います。お前敵をかぶとシとでも思ってるのはいいですか樹液にはたくさんの栄養分が含む、ま。 愛させていただいたただぜお前に人の心はないのかそそれにしてもミットにはこんなにダイヤモンドがあるんですねこれだけでご飯6合は食えるねさすがに食いすぎだろ相撲取りそれにしてもそろそろ喋るネタがなくなってきましたねお前もうアナイアレーション降りろそこまで言う ということでダイヤ装備を作ったよ。縦やネザライトがないアナイアレーションではダイヤ装備が一番強いんだぜ。なんか敵がいるじゃないかとりあえず叫べばいいっていう3歳児もびっくりの発想やめろ。くらえ、確定壊滅式 R16 号線942型神の裁きテキストで何も見えねえってその弓は当たったのか当たりませんでした。ぶち殺すぞ。装備作り終わるまでカットということで装備を作り終わりました。ちなみに2時間かかってます。嘘です。はバグらせるよ。 というか今は何をしてるんだ敵である赤人地でパーティーを起こしてあげようかと、パーティーの意味が不安すぎる。ということで敵陣地に来ました。私の姿を見たら敵は逃げ出しますよ、ははは。 フルエンチャダイや装備とか終わりだろ孤独しますさせません勝手に一種命令出すなってかあれうまく隠れられてないかやるやんということであいつから逃げ切れましたということで殺戮パーティーの始まりですやったー S 世期末すぎんおっとあそこに迷える子羊が殺さなきゃ導いてあげましょうサイコパス感がすごい敵をボコボコにして味わう飯こそ最高です敵をぶち殺してやりましたーおっとまた哀れな突撃兵が倒しますそれにしても私強すぎませんか強いと思った方は高造価お願いします割とマジで歌いら死んでほしいよね暴言を吐いてくるマリサのためになんと拠点に帰っちゃうよ 会話を成り立たせてください。とマリサが絶滅したところで、旅行場とかよ。教養の差。私は過去を振り返らない主義なのさ言い訳やめろ。帰ってきたらメロディーさんという方が私たちの心臓であるネクサスを削りに来てました。先ほど見逃してあげた思わだで返すとは無礼なんですね。クルエン車代や装備とか終わりだろ、ククします。今回はソロラッシュみたいだから止められそうだな。まあ私にキレぬ敵などあんまりいないので大丈夫です。よう知て、まあ安心してください。こいつは絶対に倒します。だけど耳だとソロラッシュでもきつくないか。ここらで解説を終えておきます。その手をみてね。 続き防衛中なんですが、赤に降伏しようか真面目に考えてます。させません。勝手に死守命令がすなセカンドてか敵に降伏するとか死刑でしょ。本能性下万歳大に突きや顔ぶっ倒せ変わり方よ。おらおらおらおら、そいそいそいそい止められませんでした。お前ぜっな。お詫びとしては何ですが、衰え、それに国家でも流します。やめろやめろやめろやめろやめろやめろや。まったくよ、マリサしたらわがままなんだから。そんなマリサのために敵は追いかけちゃうよ。いや、追いかけちゃうよ。お前は何を言っているんだ。ここで味方のトラックに敵が引っかかりまし た, た。ですが秒で出られたので味方は逮捕しておきます。 それにしてもこの人強いな絶対にチート使ってるわ急に身も蓋もない発言すんなてかしにそうここはゆっくり家に伝わる必殺技を使うしかないということでリスポーンしました何で今の子は底辺動画投稿者の松尾さチャンネル登録お願いします待ち上がるここの敵絶対にぶち倒してやるからな急に流れ変わったなクふクいつもの姿こそ欺瞞である欺瞞ってどういう意味だっけ ということで、装備を取り返しました。まあ誰に言ってんのマリサエケスカーコア。装備取り返したし、これは勝ちました。いいからさっさと負けろよ。なんか敵が撤退しました。私の勝ちですね。対戦ありがとうございました。待て待て待て待て、マジで殴るよ。ほらほらどこへ行きやがる。絶対に殺してやるからな。極とのギャップよ。というかあえて逃げることにより防衛をどかそうとしてるんじゃないか。まだ三遊だな。その表情を苦痛に変えてやりたいぜ。そこの人と待ってください。殺人罪と外観誘致罪で死刑にします。 外観致罪はしてねえだろ殺すぞ温かい庭園でもらったところで引き続き追いかけていきましょうか耳腐ってんのそれにしても話すことがありませんねなら私の近況の話でもしますか絶対にやだそこまで言うこの前野菜ラーメンを買ったんですよ離さなくていいって言っただろそれを開けてみるとですねなんと野菜が入ってなかったんですよつまりは野菜に敵前逃亡されたということですハテナの解像度は一時だろうるせえ私が大砲だ 繰り返しの多いコンテンツやめてくださいそれにしても敵はどこへ行ったんだ私らの拠点近くにはいるだろうな全く見当たらないですこの周辺話聞けよかットスに戻ったんだよ私らに恐れて逃げたおやんけいやまだ諦めないもうどうしようもなく終わってたよ私たちのネクサス残りさんだからね諦めたらそこで試合終了って誰かも言ってたし私は諦めないお、うん、なんか言えよ ということで2試合目です。現在の気温はマイナス3000度です。適当なこと言うと一般文言取締法に引っかかりそうだな。なんだその法律作ったやつ頭一点じゃねえのかということでコメント返しのコーナー。このコーナーでは皆様からのコメントを返していきます。早速返していきましょう。また今回もコメントしていただいたら次回返しますのでコメントどうぞ。寄付金を集めて寄付しようとしてて泣いたちなみに寄付金の9割が私の服筋に入りました。そこまで来たら10割回収しろ。怖い。肉壁になってるのであん。はっはっは、ごめんなさい。 寝落ちしてスマホ開いたら面白くてチャンネル登録ありがとうございます。それにしてもチャンネル登録者数、皆さんもうラッシュしてる感じですか？ あいつは後でバンしておきますかわいそうシビリアンは最強シビリアンは最強ですよねいやあんまり強くない気が最強ですよねあはい意見を強調させる投稿者の鏡みんなどんどん参考にしてねえおいやめろ一応エンジニアがシビリアンの上位5換ですエンジニアは後で存在を抹消しておきます最弱の食料はスナイパーかヒーラーですいや真の最弱は昼のヴァンパイアです謎に張り合うな銃殺系にするぞタイトルにエレメントって入れた方がいいかもです今回から入れておきますねコメントありがとうございます何でこんなに軽いにやわいのカクカクやぞ私らの録画方法ってモニターを直接録画してるのでそれが大きいか ということで私もラッシュに行こうかと思います何秒で死ぬか楽しみだな私は30秒くらいだと思いますひどい言われように泣いた敵はどこにいるんだ私に血をよこせまあ帰り地で染まることになるだ なお拠点でした。これは恥ずかしい。ということで味方と合流しに来ました。味方は敵拠点の前で攻防戦を繰り広げていますね。これは素晴らしい。まあ全部私のおかげなんですけど、お前は見過ごらしい。ひどくない。諸君をえるな我らにはアナイアレーションの紙が付いている。この神様の詳細いいですか私です。デバフ効果じゃねえか。今の誰こは、それにしてもすごい混戦だきっと敵国ではうつうつ早々を老後にして戦ってるんだろうな。この言葉の詳細お願いします。 この言葉何それにしても今日は弓がよく当たるえ。こんなに近くならそりゃ当たるわ。再生飲んだのでバカと突しに行きます。気分は終戦近くの日本兵です。謹慎だ。相手にも同じこと考えてるかはフルオって笑う。これでキル数がューレコード1試合に4キルしたことなかったのかよ。全アナイアレーションプレイヤーに謝れ。それどうやって謝ればいいんだよ。それにしても話すことがありませんね。お前案に降りろ。 ということで緑に撤退してきました。赤の防衛が思ったより硬かったです。なんかフレンド申請来ました。録画外に送ってくれい。草の意味がわからん。グリーンピース、余計わからん。ということでこの動画はここらで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。